今月のフレッシュマンは阿蘇市カリにあります有限会社阿蘇管理センターにお勤めの男性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえー、じゃあまずお名前と年齢から教えてくださいはい、えー。宮本和樹です23歳です大会社に住んでいますはい。ありがとうございます、えー、宮本さんはこちらにお勤めになってもどれぐらいが経つんですか、えー、まだ3ヶ月しか経ってないですね 普段はどんなお仕事をされていますか？えー、信用汲み取りをやっています。もう慣れましたか？そのお仕事は？ああ匂いは慣れたんですけど、まあ仕事内容的にはまだ慣れてないですね。あの従業員の方からちょっとお話聞いたんですが、とてもあの行った先でのあの評判がいいと聞きましたが、何かこう心がけていることとかあるんですか？お仕事の際には常に笑顔を忘れないことを。 を心がけています。ありがとうございます。では、ちょっとプライベートなこともお聞きしたいんですが、23歳ということで結婚願望はどうでしょうか？あります。は、一応ありますね。何歳ぐらいまでにとかは25までには一応したいとは思ってますね。あのどんな人がタイプですか？は優しくてスポーツが大好きな方が。 宮本さん自身も何かスポーツされているの自分はサッカーとかバスケとかやってますねじゃあ応援に来たりねなんか一緒に楽しんでくれる人がいいですね、えー、とじゃあそんなスポーツが好きな人と一緒にデートするなら阿蘇市どこに行きましょうかまあ阿蘇山火口とか大観望とか山に行きたいですね、えー、では最後にお勤め先の PR をカメラに向かってお願いします、はい えー、触れ合いを大切にしている会社です。死を汲み取りの際困りのことがあればご気軽にご相談ください。ありがとうございました。じゃあ最後はですね、えー、一緒にフレッシュマンのポーズで決めたいと思います。えー、今月のフレッシュマンは阿蘇市仮養にあります有限会社阿蘇管理センターにお勤めの宮本さんをご紹介しました。行きます。せーの、フレッシュマン。